はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、まあね、背景見て分かると思うんですけれども、町でのね、29さんにお邪魔しております。で、こちらのね、29さん、もう何回も来てるんで、ちょっとね、やってない食材なんかお願いしたいなと思って、いろいろ考えたんですよ。で、まあもちろんね、こちら、お肉屋さんというか、まあお肉メインでね、出しているお店なので、ミートパイをお願いしたら、バカでかいのを到着しました。量はね、よく分かってないんですよ。 今回もね飽きないようにミートパイとあとタコスミート味が変わったパイの2種類用意してありますので早速食べていこうと思いますいただきますよし最初は手でいっていいですかこれあ手で 持, ちて持てるかないいやうんうこれ見えっかなこれ全然ね皮よりよっぽどでかい<笑>いただきます うんうまい味はめちゃめちゃうまいちょっとね正直あ の, この1枚目だけは少しね下面が焦げてはいるんですけど<笑><笑>正直ねでかすぎてあんまりにもでかすぎてでもね味はめちゃめちゃうまい あ, あわっうっ、ん、この湯気がやっぱ ミートパイってうまいいすすねねしいですそう美味しいでう正直初めて食べたかもしれないです、ね、ミートパイあー、うん<笑>焼きたてやっべえ。 チーズやばいいすすねねけそうつ<笑>、ね、ちょっとパイが2段重ねというか、まあ、2枚重ねになってるんでね1枚目はちょっとあのナイフとかフォーク使いにくいんで手づかみでいかしてください。 <笑>うんうま、んうんうん、じゃこれ普通にミニパイというかこれハーフシートぐらいで一人前でも新メニューよくないですかこれ中身に変えたらすぐ いろんなのできるしこれやりましょう<笑>新メニュー新メニュ ー, ニュ ー, ニューこれ新メニューにしましょうよそれぐらいうまい二十九さんとお願いして作っていただいたその創作デカ盛りっていうのかなでもその中でもトップクラスにうまいですねこれだできたてでビールと一緒に飲んだら最高じゃないですか、うん、酒飲みたい<笑>酒が飲みたい うん、<音声>そしたらね、二枚目の方に移りたいと思います。二枚目手で行っちゃいそうだったな、やばい。<笑>こっち<音声>。やった。お、あ、トマトいるわトマト<音声>。こっちがね、あのタコスベースのやつですね。いやこれ変に使った方が食べにくいな、このサイズは。 てでいくわ。骨<笑>の方が薄い。<笑>やっばすのがちょっとうまいかもしれない。いやちょっと個人的にはまあ普通のミートの方も好きですけど、こっち好きかも。二個メニューできましたね今。<笑><笑>うま。 こ酒飲むんだったらひき肉じゃなくてあのツナタコスとかでもいいかもツナタコスチーズハムツナタ絶対うまいいや新メニューの幅が広がりますねこれ杉さんこれにビーフチューかけたら最高にうまいあなるほどうん、うん、生クリーム垂らして ちなみに今日はこれ、れ量どれぐらいでしたっけとかうん3ぐらいいっても思ってる以上にパン生地っていうかこういう生地なので全然重くないですね今日、まあ、両方出した方がいいかもあのハーフサイズとレギュラーサイズで食べれる人は全然酒飲みながらでもレギュラーでいける軽さはありますねうんあこれうまいな 杉さんに無理言ってオーナーさんに無理言ってメニュー開発進めておきます<笑>、うん、これうまいな うん。うん。他の人食いに来ると思う、動画で。これこれ、まい珍しく絶賛するじゃん。<笑>いや、これめちゃめちゃよくないですか。美味しいな。 そそれこ酒飲みでも酒飲みじゃなくても自分が思ってる以上にマジで軽くて、うん、今まで の, そのこういう生地経験の中では、うん、マジで軽いですねこれパイは重たいイメージだったよ、ねうんでほにめちゃくちゃ重たいイメージだったからちょっともういいかなって思っちゃう感じになったかと思ったんですけど、はい、全然この2枚でも余裕ですね 撮影も今日正直こうやって話しながらなんでね40分ちょいとかかるかなと思ったんですけどもうこんだけ食べて今20分ぐらいですからねすっげえすんね<笑>想像以上に早い100足りるかな<笑> Thank <laughs> you. 嗯嗯呀 はい、そしたらこちらが最後の一口でございますごちそうさまでしたはいということでただいまねこの2 9んでミートパイとタコスミートパイですね2種類デカ盛りで頂 い, いてきたんですけど今までのこの2 9ん歴の でか森市場の中でも僕の中では個人的にもうマジでトップレベルでうまかったでございますお肉系とかお肉系じゃないにしろいろいろ食べてきたんですけどで確実にトップレベルだねうんさっきねちょっとうますぎて思わず商品化してもらいますって言いましたけどそれはねぶっちゃけ見てまだ見てね<笑>もしないろんなねお店の都合とかもあるんでできればお願いしたいなと思ってるんでもしかしたらね近い将来 この29さんでこのミートパイね、食べれるかもしれませんので、まあ、随時ね、概要欄に記載のツイッターですね、公式の方では発表があるかとは思いますので、販売の際の情報等はね、そちらの方からご確認ください。まあ、もちろんね、もう毎回言ってるんで、もういいよ、分かってるよ、聞きたくないよって方もいらっしゃると思うんですけれども、29さんはね、お肉メインの料理屋さんになるので、まあ、美味しいハンバーグとか、 ステーキとか他にもねいろんなメニューがございますのでまあ今回の動画とかね以前の29さんの動画を見て気になった方は Twitter もしくはグルナベの方にもメニューの詳細の記載がございますのでそちらの方もご確認くださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね いや、ツイッターキャスか2時間話したあとにもう話すのはいいっす1 <笑>人で話すのはもういいっ<笑>ットから、ね<笑>